令和元年9月25日、阿蘇市一宮町宮地の阿蘇神社で、秋の収穫を神様に感謝する頼み祭があり、やぶさめが奉納されました。この頼み祭は、五穀豊穣と秋の収穫に感謝するお祭りで、春のたつくり祭り、夏の女祭りとともに、阿蘇神社の三大祭りとして、国の重要無形民族文化財に指定されています。 まず、仮拝殿で神事が行われ、神前に稲穂や魚、果物などが備えられ、参拝者らは玉串を奉納して、秋の収穫を神様に報告し、感謝しました。本殿の前では、田祭りなどでみこしを担いだ地元の若者が、岩の相撲を奉納しました。そして、阿蘇中央高校、 魔術部 OB が作る阿蘇神社やぶさめ写主会のメンバーが、絵星、ひたたれ、ムカバキのカリギ姿で参道に現れ、お祓いを受けた後、町内を回りました。その後、写主会のメンバーは全長140メートルの参道を疾走し、3つの的を次々に射抜き、的に矢が当たるたびに、見物人からは大きな拍手と歓声が沸き起こっていました。 やぶさめ終了後には乗馬体験もあり記念撮影などをしていました。